アク医療センターだより第13回は新年度についてをテーマにお伝えしますお話を伺うのは会委員長先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はいえー、新年度は新しく2名の先生を迎えられたそうですが、はい、あの詳しく教えていただけますか、はいえー、4月からお二人のドクターを迎えることができましたお一人目が国友幸太郎先生です<笑>もう一人が古賀祐樹先生です<笑> えー、国友幸太郎先生は、えー、総合内科、はいまあ、内科の一般的な診療をしていただくということで、うんえー、来ていただきました、うん、それから古賀祐樹先生は、うん、消化器外科が専門ですので、うんえー、手術をしたり、うんえー、内視鏡の検査をしたりそういったのを担っていただこうと思うんですが、えー、実はあの共通しているのがお二人とも卒業9年目の先生でして、うんはいえーまあ、そういう意味では同学年というか。うん まあ、いわゆる医師の脂が乗り切った状態の先生がお二人来ていただくことになりました、うん、なるほど、えー、ではその国友先生と古賀先生お二人にもインタビューを、えー、していますのでご覧くださいでは国友先生にお話を伺いますよろしくお願いしますよろししくお願いします、はいえー、ではまず国友先生の、まあ、経歴プロフィールを教えていただいていいですかはい 私は熊本の玉名市の天水町に生まれまして、うん、地元の中学校まではそこに行って、はい、で高校は市内に行きましてで大学の方が自治大という栃木県にある、ねうん、大学に行きました、はい、でそこの大学があの、ま、都道府県47都道府県が出資して出来上がってる大学で、うんえーま、地域の谷間に火を灯すという大学の使命が、うんうん ある医学部ですで、えー、卒業後自分の地元私の場合は熊本になりますけどそちらに帰って医師、うんえー、不足のある地域ですね、うん、を回っていくというような大学に入りまして、うんうん、でその後卒業後は、えー、日赤で2年間研修をした後に。うん えー、まずはあその小国国立病院に行って、はい、その後と天草の上天草だったり川浦、うん、あとは離島もあるんですけど湯島診療所というところに行って昨年が国立病院、うん、熊本城のところで研修して、うん、で今4月ここに至るというところになってますで、えー、主にも地域医療をやってましたので、うん、ま あ, あの総合内科というくくりで、うんうんうん この地域のニーズに合わせて必要なことをやっていくという形で診療をしています阿蘇、うんうん、の, の病院ことこ阿蘇医療センターに赴任されて、うんえー、2, 週間目2週間目です ね, ですねはい、はい、ですがいかがですか患者さんの様子とかあの赴任された感想はそうですねえー、っとまあ今までの経歴通り海の方が多かったんですけど、うんうん、山 山, 山の人 とぶりなんですが、まあとても、うんまあ、フレンドリーといいますかね喋、うんうん、りやすいですし、うん、方言も幸い小国に似たこともあって結構聞きやすくって、ね、あまりこうあのストレスは少ないという状況の環境で毎日外来をしてます、うんうん、あとそ職員の方もとても何て言うんですかねあの話しやすいあの。 方々が多くって、うんうんえー、の,、まあ、私のまだ慣れないのでですね、うんうん、あのちょっとこういう、まあ、水も指摘してくれたりとかもありますし、うんうんうん、とてもあの働きやすい環境だなと思ってます、うんうん、でまあ9年目にはなるので、うんうんまあ、今まで培ってきたものをですね、うんうんまあ、ここの地域の 人たちになるべく、あの、探検できるように、できることは精いっぱいやっていきたいと思いますし、うんうん、逆に、こう、あその方々から学ぶことも非常に多いですし、うん、職員の方からも学ぶことも多いので、うんえー、できることは精いっぱいやって、ね、で、学ぶこともいっぱい学んで、そういう診療をしていきたいと思います。うんはいはい、あと、まあ、プライベートでは 久しぶりの麻生ですので、うんうん、まあ満喫したいですね<笑><笑>、えー、小賀祐樹先生にお話を伺いますよろしくお願いしま す, します、うんえー、ではまず小賀先生の経歴から教えてください私は今現在医師としては九年目でして、うん、医者になってからまず二年間は熊本医療センターの方で研修をさせていただきました、うん、その後、えー、熊本大学の消化器外科の方に 1年間研修させていただいて宮崎県の県立の病科病院と熊本市民病院山鹿市民医療センターを1年ずつ経って昨年まで2年間は熊本大学の大学院の方で研究を主にしていましたで今年から麻生医療センターの方で勤務することとなりました。 阿蘇市とは、はいはい、あのゆかりがあると伺ったんですがそうです私は祖父の方から、えー、と子会員という開業をしておりまして阿蘇、うんまあ、に実際住んだことはないんですけれども、まあ、祖父父と私は引き続いて阿蘇、まあ、に、まあ、ル, ルーツというか自分のルーツは一緒に阿蘇にゆかりのあるものです。うんうんはい その印象はいかがでもともと年に何回かは帰っていたんですけどもまあ実際住んでみると寒さが厳しかったりとかいろいろ人の柄とかですね人の人柄とかに触れてまあ非常に改めていい土地だなと思いました。うん あの改めて古賀先生の専門 の, です、ねうん、あの診療についても教えていただけますか、えっと、私は一応消化器外科を専門にしておりまして、うんまあ、消化器疾患やまた外科ですね、まあ、手術が必要な疾患などを専門にしていますで、まあ、火曜日と木曜日に外来をしておりまして、うん、そちらでまあ診察やあとは。 抗がん対治療、化学療法などをしています。うん、で、ま二、あ、週間に一度は、まあ、金曜日にままあ、スイカの先生に来ていただいて、うん、まあ、うちの病院でできる手術をしています。うん、まあその他。 まあ、外傷だとかあとはカメラ内視鏡の検査などもまあその合間の曜日などでしていますあとはまあちょっと私は今年からではあるんですけど検診の方をまあ見てみたりとかあとは浴槽なども一緒にこちらの方で専門でやらせていただいています。はい あのこれかかからの抱負を聞かせていただけますか、はい。ただ、ねはい、ます、あ、はさっきも言いましたが私非常に自分のルーツが阿蘇で非常にゆかりのある土地なので、うんまあ、そういうところの医療に特に、ねまあ、外科も不足している状態なので、うん、そういうところに貢献できるのは非常に有意だなと思っておりまして、うんまあ、まだ9年目で若いんですが、まあ、できることを精、まあ、いっぱいしながら阿蘇に貢献できればなと思っています。はいえー、今回は国友先生と古賀先生お二人をご紹介いたしました。はいあの新 にについてはは今年2月には番組で紹介したように新しく歯科口腔外科が開設されましたし、ねはい、あと4月からは耳鼻咽喉科も新しく開設されたそうですね、はいえー、新しい4月からの体制についてお話をさせていただこうと思いますが、うんはい、まず今お話があったように歯科口腔外科はすでに2月から、うんえー、火曜日と金曜日に歯科口腔外科の専門の先生が、うん、高村先生といいますが、はいえー、外来を立ち上げていただきました。うん でさらに金曜日には手術もできるような体制も作っていますので、うんえー、これからは歯科の先生たちからの依頼だけではなくて以前にもお話をしましたように医科歯科連携、はい、それから歯科の先生同士の病病連携、うん、病診連携というのが強化されていくんじゃないかなと思っています。うん、さららに4月からは毎週木曜日の えー、午前中に、はいえー、熊本大学から耳鼻咽喉科の専門の先生たちが来ていただけるようになりましたので、うん、今まで阿蘇地域に耳鼻咽喉科の先生がいませんでしたので、うんえー、専門外来が毎週木曜日の午前中にできるようになると思います。うんうん えー、歯科口腔外科と耳鼻咽喉科がタイアップをすることで口腔、うんえー、内とか咽頭とか口頭とか口の周りの疾患に幅広く対応できるんじゃないかなと考えています、うん、それともう一つお知らせがあるんですが、えー、今年の4月から熊本大学の中に「地域医療連携ネットワーク」という新しい寄付講座が開設をされました、うん そこから熊本大学の専門医がいろんな形で例えば消化器内科とか代謝内科とか、うん、え循環器内科の専門医の先生たちがまた特殊外来を、えー、当院で展開していただけるようになりますのでそれに関しては広報とかでまた今後もお知らせしていこうと思っています。はい さまざまな新しい体制も整ってより私たち市民にとっては頼りになる麻生医療センターになっていると思います麻生医療センターだより今回は新年度についてをテーマにいろいろとお話を伺いました院長先生ありがとうございましたありがとうございました